皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。4月14日。バージョン 5.5 のストーリーを進めてますが、いきなり辛い展開が来て戸惑っています。琥珀は、ススクル村の外伝クエストに登場したあの人ですね。というわけで、バージョン 5.5 で新たに追加された天性モンスターを探しに行きました。 天性モンスターを探すのはもっと後でもよかったんですが日替わりクエストのプールプさんが持ってこいと言ってたので仕方なく予定を早めることにしましたそんなわけでこれがバージョン 5.5 の新しい天性モンスターですどう見てもちくわです本当にありがとうございましたなんとか無事に倒せましたのでプールプさんに報告して本日の動画を終わりにしましょう